you <sharp inhale> あっす<笑><笑><笑>、ね、<笑>んでいるひものがな、はいな 見つけました。そんなのはどうかな。決してやる。全部やっつけてしまえ。 分析完了逆転 くっいかえ<笑> 出なくなったじゃんあなたたちのせいだよ<笑>体力ゲージはいつも注意深くあとはおまけなったね<笑> ね、私の怒りの弾丸を食らえ逃げても無駄だあとはお任せす。ここに少しはこうしておきましょう悔しい<笑> お待ちしておりました。